「バナナパパがいったから」「置いておいたよカゴの中に赤く甘いリンゴはママの二つ並んで仲良くしててね」あ「 パパがいた過去今は私が作う出番赤く凍るリンゴをママと共に刻んで仲良く仕上げて いたが